ペットボトルペットボトル、ペットアル、ルアコール入っってるこち行くのねはいます、はいっはい、いきまーすは行、い、行きます。